「君は Dream of Love」「守り続けてゆく」 「立ち上がれひとつになれ」right!「暗闇に解き放つ勇気の炎絶対諦めない」「心に変わるささいばの旅好き」「未来を信じてていつまでもな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 目標の惑星レーダーに到着なんかみすぼらしい星だよなずいぶんちっちゃいんだねナビ、カプセルの詳しい位置は分かってるのかえっと、ここ星の表面じゃなくて内部に反応があるわ中が空洞になってるみたいあ、はあ、また洞窟かよ穴潜りには飽きた俺は遠慮するぜ僕も嫌ですけどカプセルはその中なんだよねえっと ロングラック今回は誰が行くのうんそれじゃあブレイクコラーダスタンピー3人で行ってくれ僕とハインラットはガンホに残るちょちょちょガンマなんでまた俺たちなんだよおめえはいつも留守番じゃねえか不公平だこっちだってちゃんと考えて決めてるんだ文句言うんじゃないなんだとはいはいはいはいケンカしないの追加情報です惑星レーダー内部に生体反応キャッチ ませんでした。あ、何？つまりあの星の中には正体不明だけど生き物がいるってことだね。なんだよそれ、余計危ねえじゃねえか。調査だけ先にやるべきだな。やっぱり僕も行かなきゃダメ。僕はどっちでもいいんだけど。静かにしないか。直接行って確かめるしかあるまい。私も行く。ブレイク、クラダ、スタンピー、シーガルで出るぞ。いやるさ。 システムオールグリーン進路オールクリア小型回中点シーガルゴーうわー食べられちゃった地表の探査が終わりましたメインモニターに出しますやっぱり外側には何もないみたいですまもなく洞窟の入り口に到着しますがよしこのまま内部に侵入するすぐに詳しい調査に入ってくれ イエッやだなぁ… あ, あナビのやつ、生き物がいるとか言ってたけど…それらしい気配はねえなスタンピー、そっちはどうだうん…ダメ何にも聞こえないや何がいるんだろう…お化けとかじゃないよねそりゃ生き物とは言わねえんじゃねえか なんか明るいと思ったら、壁が光ってんだな、これ本当だなぜでしょうまあ、カプセルを探すにはちょうどいい何これは…エマージェンシー、エマージェンシー惑星レーダー内の生命反応が急激に増大していますとんでもないエネルギー量です危険ですすぐに脱出してくださいああ、あれ見て、あれな、入り口が閉まっていく大変だ のままままでは閉じ込められてしまいますビッグコンボイ急いでくださぐに飛びなります。 よしわかった。何？なんだ？えーえーえー、見てロングラック。これは惑星データー内の生命反応よ。なんてこった。今度はなんだ？星の中に。 あんな巨大な生物が飛んでいます。早く。<笑>この星全体が巨大な生物の住みかだったんだ。スタンピ起きろ。スタンピしっかりしろ。<笑>あ どうやら大丈夫だなあれ僕、どうしてえつつつビッグコンボイここは一体シーガルはどこへ行っちまったんだシーガルは別のところに流されてしまったようだロングラックによるとこの星には巨大な生物が住んでいて我々はその腹の中にいるらしいそ れ, それじゃ僕たち食べられちゃったんですかすぐに壁を破って脱出しよう落ち着くんだみんな アンゴルもアカプセルもこの中にあるどちらにせよここには来なければならなかったんだ我々はカプセルを探すことだけを考えていればいいいいなではすぐ出発だやめエとは言ったものの本当に脱出できるのかうわ なんて広さだ、どこまで続くんだこの通路は。ビッグコンボイ、あれは何でしょう。何か白いものが。な, なんだ、な、うんじゃこりゃ、はか。ここは食ったものを細かく噛み砕くところみてえだな。食べないで、もうやだ。スターピー逃げろ。あ、あありがとう。気をつけろ、何やってんだ、この。 コラダ<笑>大丈夫コラーダ足をやられた<笑>スタンピーこっちだ急げみんな<笑><笑><笑><笑><笑>ごめんねコラーダ僕のせいでいや、俺の父だ気にすんな<笑>かっこいいぞコラーダ男だぜいやかましいその傷では一人じゃ歩けないな ロングラック聞こえるかロングラックはい、ビッグコンバイそちらの具合はどうだ何か見つかってないか今のところは何も…すいませんあそこ以外に入り口はなさそうなんだななんだよ、もう役に立たねえなブレイクみんな頑張ってるんだからそんなこと言ってるとレーダーに消火されちゃうわよ消火<笑>どうやってあっうわ 酸性の液体消化液かで出たガが溶けちまうブレイク早くこらビッグコンボイ応答してください<音声>ああワープエネルギーを感知この反応はゲストロンのダイナソアですいや、こんな時にパイ、はい、ナット腰の反対側に回るんだ今はやつらの相手をしている時じゃないよりょりょりあれが 巨大生物が住むという惑星レーダーだあの中に入り込み、カプセルを回収してくるのだわかりましたお任せくださいアンゴルモアカプセル今度こそ手に入れてやるぞゲ<笑> ー, ー。溶ける溶けるブレイク人を傘にして何言ってんだ俺が溶けるわビッグコンバーあそこですあそこよしみんな続け たくいったいどこまで続くんだこの道はたぶんこの怪物のケツの穴までだろうぜそんなものがあるとすればだかなスタンピーカプセルの位置はあはい 近づいてきましたけど、まだ先ですねよし、行くぞグズグズしている暇はないイエスタあーああ、もう疲れたよ荷物持つの変わってくれこら、荷物ってのは何のことだくそあっそ よ, よっしゃこら<笑>う危ないところだったぜところだったじゃねえあれ なんともないのか、コラーダ。なんともなかね。えよ背中が固まっちまった。まともに食らったら、動けなくなっちまうぜ。やばいぜ、ブレイクス。逃げろ。はや、い。お前たち、一体何をしたんだ。何もしてないっすよ。壁にシップつけただろうが。この生き物が僕たちを危険物として認識しがしたんでしょうかね。とにかく、逃げろ。 どうだ、スリングカプセルの反応はははうん。んん近いはずなんだがな。ななだがしかし、かかこんなにダダッピロイとは思わなかったぜ。仕方あるまい。とにかく先に…うーあおまえらのシマスだサンダーホーン 危ないところだったぜ今度と言う今度は許さねえ俺を何だと思ってやがるやめろよ、こらーだ何だ、あいつだ仲間まで知ってるぜ見にくいな、ああはなりたくないもんだえいっ何だどこを狙ってやがるちゃんと天井を狙ったんだよえおおおお何じゃこりゃ体が動かん よくやったな、サタッィやりこら、ビッグコンボイ俺たちは一体どうする気だどうする気だとそうだな、こんなのはどうだううあよかったんですか、ビッグコンボイ逃がしたわけではない。あっちに送っておけばなるほどこの生き物が勝手に始末をつけてくれるってことですねさてと、出発するぞコラダブレイクいつまでも遊んでるんじゃない イエスだおいブレイク、行くってよ。早く起きろ。なったね。<笑>見えうわ、止まった止まったじゃねえ動けねえぞなんとか白ろカるだぞ落ち着け。こんな時はまず状況を…あ、雨かあ、なんだ溶けているのなにうわぁ いやもうダメだディナビゲンソーだテンソーしろそうだそれがあったディナビディナビあててててててててて何やあんたちあたしに命令する気自分の立場分かってんのわ悪かった神様ほのか様、まディナビ様あ、うないね、うういにあてててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて デッドドエンドどうやらあの巨大生物の栄養にされかけたようだな弱い弱すぎる何の用だ俺たちを笑いに来たのかその通りな<笑>美しくなーいなんだとこの野郎許さないぞコロおいいつまで遊んでいるのだセイバーバックはあ、マルマトロンだ次はお前たちだ失敗は許されんぞお任せくださ い, ださいかなり近いです すぐそこだと思いますよし慎重に進むんだああシーガルだ無事だったんだあの下にあんのはカプセルだぜやったぜよしブレイクまずコラーダをシーガルにやっさやっと荷物が下ろせるぜ荷物って言うなスタッフィー道はここで行き止まりなのかあはいそうみたいですまずいな シーガルとアングルマーカプセルが同じ行き止まりの場所に集められていたつまりあれは消火行き止まりつまりここが最後の消火場所だスタンピーカプセルを回収発進準備に入れよっしゃロングラックロングラック応答せよはいビッグコンボイ聞いての通りだここはじきに消火液で満ちる 内側からではあのゼリーの攻撃で穴が開けられないガンホーで外側から撃ち抜いてくれガンホーは戦艦ではありません強力な武器は積んでないわいや待つんだナビロングラックガンホーの全エネルギーを監視のレーザーに集中するんだ一度だけならなんとかなるはずハイ、はい、ナットエネルギールームへ行ってシステムを切り替えてくれ了解ナビ中心部が狙えるところまで回り込むぞイエ 大変だシーガルのエネルギーが空っぽだよなんだとタンクに穴が開いてるんだ運ばれる途中で吸い取られちゃったんだよこれじゃ飛べないよほらだ怪我してるとこ割りが、お前にも働いてもらうぜわかった時間がない、間に合うかそこにいるのは誰だ<笑>探したぞ、ビッグコンボイ アンゴルモアカプセルは我々がいただるデストロンこんな時にヘ、えー、ッドガンかわしたらシーガンに当たる<笑>どうしたビッグコンボイワンマンズアーミーの名が鳴くぞブレイクこのままじゃビッグコンボイが分かったろングラックまだだログラックまだ だ, ま だ, だ無茶言わないでくれ照準の調整が済んでないんだ これでも十分急いでるダメだ待てね今潰し込んでくれ失敗したらお前たちに当たるかもしれないんだぞもうマジでやべえんだ信用してんだぜ副官さんよナビ<笑>照準をこっちにくれ僕が撃つやったハイナットそっちはいつでもオッケー目標バッテ停レーダーシーガの左2 0ートル。シゃー 何今だだビッグキャノン、イブレイク、出せイサー出せコラ番だぜーよエンジン全開 逃がしちゃくれないってわけかどうする？避けきれるかスピード上げて左に30。スタンピーわかるのか？おめえ黙ってて難しいんだから。あ、右下に20真上25。おおみが120に左左い。右上9。なんだよ。なんて左に50右。右左。この調子でいいよ。ブレイク。この調子ならもう少しで。じゃあ、どうしたの？ブレイク一発食らっただけだ。 続けてくれパワーが落ちてるむちゃな動きをしすぎたんだこのままじゃコラードがも持たれクッソなかなかハードじゃねえの<笑>しまった Endiga! うるせえなちょっと黙ってろてめえの声は頭に響くんだよゴラーダ あ, ああ終わったみんな無事だ<笑>優秀なエンジンのおかげだぜ<笑>あの生き物は何ともなかったのかな傷はそのうち治るでしょそれにカプセルを取り除いたんだしそうだな俺たちいいことしたんだでも僕、本当に食べられちゃうかと思ったああ何度やられるって思ったかわかんねえや痛え思いもしたしな もう一度やれって言われても無理だなきっとまあ今回は運が良かったっみんなよく覚えておくんだ一人の力には限界があるだがほんの少しずつの限界を超えた力を仲間みんなで合わせた時それは奇跡をも起こせる大きな力になるんだいつか大きな困難に遭った時今日のことを思い出すんだ いいなイエスだまた私らしくないことを言ってしまった。 つけてませんか何言ってんだよ俺は青春真っ只中ギンギラギンだぜ惑星クラノスは時を操るという伝説があります勝手に年取っちまったり子供になったりするのか超生命体トランスコーマービーストウォーズネオ第11話「時の惑星」見てね、パブパブああ赤ん坊に